旗のみでございます。はい、旗のみで、皆さんに十分くらいですか。二十分くらい。三十分。三十分くらい。うん。あれ、うん。なんかいいよ、三十分っつったら、そんなそんなそんなとか、四十分だって<笑>。すいません、で、今、はたが今ここに三名いるんですけれども。三名で30、三十分。いやいや<笑> でですのでそれでは、あの暑いか ら, 胸だからあはだしの皆さん準備いいでしょうか。<笑> いいでしょうか果たして果たし て, 果たしてああの、うん、ソーラン旗を振る人たちをはたし 旗, 旗のし」「土ひっくり返ったし」あれは「し、ねえーうん」ですあの専門で振りますで、はい、ちなみにこの旗すごい重いんですけど振りますあゆ歩ちゃんのはね若いからすごい重いの年寄りの旗はねだんだん軽くなっていくの、うん、これカーボンファイバー でこの黒いやつ言うだけってはいはい。それまた意外と軽いですよ。まだうん、えっ、ー、とそれではゲイビフジミレン菅原組、うん、ハンブレーン降ります、うん、で菅原組は2キ上がりますね、うん。ゲイビフジミレンは1キ上がります。ハンブレーンはあいいのそれでこれでなくていいの？ そ, そいつゃ半分で2安打ピッチャー十分の一打ピッチャー。 <笑>あいいんです、いいんです。あの、旗の教え盛り上げていただけるので、<笑>よろしくお願いします、うん。ほら、みんなでフッピス、フッピス、うん、楽しくやっピス。はい。分か ね, ねあゆるちゃん、くぐなりが決めたのか<笑>あ四回。あのね、うん。総取り曲で来るそうです。いいですかあの、うん、うん。 何、うん、だ、うん、最初何が乱ぶりかじゃあじゃあね皆さん最初にね乱ぶりって言って乱れる振る乱れる振るんだよ要はひだだなどこからこう入っていくのでそしてだんだんにうまくなっていくからね皆さんね見ててくださいねはいそれでは参りましょう旗の声 もっともっと前100通のもっと毎日10通のきれいなんだからみんな。 綺麗だったから、前田行ってはい、上手くいょースッターいいねー杉田代表、かっこいいかもはいラウンドリ終わりありがとうございましたはい。女性でね、これあげるの大変だよ、ほんに 俺はだ、あねえ、行くからね、それではね、最初に、アいブんじゃ行くよ、はい、エイビ ー, ひじ ー, ーえー、夏の歩くんです、若干二十歳くらいが、二十一が、ああ、あのね、若いの、めちゃくちゃ、み皆さんね、あとでこの肌触ってみないとってもめちゃくちゃがんね、から、はい。 いいねいいね。今日は風がないからね、まだ超えてくれるんですね。早めにあと十分か。早め出したー。さあ、次原組、グミ、青森道をいくでー。さあ。ねえ、青森出身です。ラジカバに入っても、いい男でしょ。ね。 でも結婚するんですねお嬢様が2人おりますは い, い、はいはい、ちょいあ、桃ちゃさん、久々の旗振りだねねえ、忙しくてねえ、もうやめるはい、<笑>はい、ありがとうございましたはい、えー、続きましてね今度は、菅原組の二代目の代表はい、岩渕が振りますどうぞ はい、これがですね、先ほどお話しした高田一郎の子供たちが11年前に帰っていただいたものでございます390名くらいでしたね、確かはい、えー、もうその子たちがもう来るだけが帰ってきてそして合を応援してるのもねよいしょ代表、大丈夫大丈夫はい、やめるはい、ありがとうございました はい、ではルギー代表もいいぞ。 ちっちゃい10分の1の旗でいこう、ああ、行けい行け、まだまだ、まだまだ、うんえ、ありがとうございました、いい代表、いつの日かね、これにあのハンプレンという名前が入るのかな、え入ったらかっこいいねえ、ありがとうございます。じゃあああねね次はねあのあの とといいいいいををややっっててみみみままますすすかかかか今覚えたんんらう、ね、し, し離れでとれるやつをみんなでないいきますかウェーブの鬼、そっちにいてね。 よいしょー はい、はい、外れました、ありがとうございます。破ないでで外れたねね最後はです、ね なななんんん、ててっいいまししねねね、みみででるかから、ね、あらあ、あ、あの、くーーーーじゃいく よ, ーよいしょーあ れ, 振れーはいはいはいはいはい。はい はい、ありがとう。なかなか難しいね で, でもね、はい、この人たちはね幅6 0ンチのとこで来るんですそうやってすごいんですよ、うん、はいありがとうございましたあの今度え、ま、たのきょ演の一部をご覧いただきました それでは大事に転じょうということで旗を立てて終わります。はい、みんな旗を立てるよいいいいいいさに転じょうよいしょ誰か助けてやり助けてやれあやはい、終わり ありがとうございましたはいはいえっ、ー、とねあのー、どなたかちょっとこの旗持ってみませんとにかく重ねえから、うん、ありがとうございます、うん、皆さん、ありがとうございます、ね、松田代表、大丈夫ですか<笑>かっこよかったですよ、うん、まあ ね、お疲れででした あ, あああああちゃんあああの椅子ての椅子てののののななみこいつこいつんと軽い軽からねやってみない思いな思上ああ上手上手あのおきないよ<笑>、うん、なんでよかちょっとレッシャーかう<笑>うまいうまいいもしかしてどこ人たぶん裸振ってるのだね。 うん、うん、あのー、アルミよりガスペア。あー、すごい。ね、ね、ね, えねえ、うんいい、ほら、次、いすいす。本当、泉じゃな正式名称はアルミホールです。うん、アルミで。<笑>あの物干し竿とかになってるやつ<笑>これを、うん、こいつね、本当はあの大量まだ。おお、一回であげたー。誰、うん、<笑>この人どこで肌拭ってる、あんた、どこで肌拭ってるの。ね。<笑>ね そのままで。藤沢町です。藤沢だって神奈川のか。はい。それそこだって。えー、知ってる人？い<笑>い や, いや全然知ら、ね、い。ありがとうございます。あ, ありがとうございます拍手ありがとうございましたす。サットバりでいいからおらの